ゲミンニャーワです応援の際は物賃または乗車券を駅の係員にお渡しください電子券をお持ちのお客様は電子券を駅の係員にお見せくださいなお駅係員がいない場合は物賃または乗車券を駅運賃箱にお入れくださいご注車ありがとうございますゲメンヤーガに着きます 開くドアにご注意ください。